皆さんこんにちはこれから STM32 マイコン体験実習グラフィック描画編のハンズオンを行いたいと思います本編では TouchFX のウィジェットの動作であるインタラクションの基本について学習します前編である GUI 画面作成編で作成した GUI を使用しインタラクションを作成することで GUI に動作を追加することが可能になります 本実習では、GUI 画面作成編で作成した t o u c h f x プロジェクトを使用します。前編の YouTube ビデオをご覧いただき、プロジェクトを準備してください。ラボ2では、t o u c h f x デザイナーにあらかじめ用意されているインタラクションを使用して、ウィジェットのインタラクションを作成します。 作成するインタラクションの内容をご説明します。ラボ1で作成した GUI にインタラクションを追加します。具体的には、スクリーン1の画面切り替えボタンにボタンをクリックするとスクリーン2に移動するインタラクションを追加します。同様にスクリーン2の画面切り替えボタンにボタンをクリックするとスクリーン1に移動するインタラクションを追加します。では実際に、 GUI にインンタラクションを追加していきますまず、スクリーン1の NEXT ボタンに画面移動のインタラクションを追加します。はじめに、スクリーンタブを選択します。ウィンドウ左側に表示されるツリーより、スクリーン1をクリックします。次に、画面右側、インタラクションタブをクリックします。最後に、青い Addd インタラクションボタンをクリックし、 新規インンタラクションを作成します続きまして具体的なインタラクションの動作を設定していきます画面右側インタラクションタブにて設定しますすべての項目はプルダウンメニューより選択可能ですはじめにトリガーを設定します GUI 上でインタラクションを開始するためのトリガーの内容を設定しますボタンイズクリックとを選択することで ボタンのクリックはインタラクションのトリガーとして設定されました。ちなみに選択肢にある Screen is entered はスクリーンが表示されたら自動的に開始されるインタラクションを作成する場合に使用します。次に ChooseClickedSource を設定します。1で指定したトリガーとなるボタンを設定します。 ここでは NEXT ボタンを選択することで NEXT ボタンをトリガーとなるボタンとして設定しました次にアクションを設定しますインタラクションの内容を設定しますチェンジスクリーンを選択することでインタラクションとしてスクリーンの移動が設定されました次に Choose スクリーンを設定します ここでは移動先のスクリーンを指定します。スクリーン2を選択することで、スクリーン2が移動先スクリーンとして設定されました。次にトランジションを設定します。トランジションでは、スクリーン移動時の視覚効果を設定します。スライドとは、現在のスクリーンと移動先スクリーンが連続して滑るように移動する視覚効果です。 カバーを選択すると次のスクリーンが移動してきて現在表示されているスクリーンを覆うような視覚効果が得られます最後にトランジションディレクションを設定します次のスクリーンがスライドしてくる方向を指定しますイーストウエストノースサウスはそれぞれ地図上の方向に対応しておりイーストを選択すると画面の右側から次のスクリーンがスライドしてきます ノースならば上側から次のスクリーンがスライドしてくるような視覚効果が得られます前のページで作成したインタラクションをタッチデフェクトのシミュレーション機能で確認していきます画面上の「Run シミュレーター」ボタンをクリックしシミュレーターを起動させますシミュレーターが起動するまでには使用する PC の性能によって異なりますが多少時間がかかります 実際にシミュレーション機能で確認してみましょう。画面上側、ランシミュレーターボタンをクリックします。シミュレーターが起動するまでには多少時間がかかります。シミュレーターが起動しました。先ほど作成したインタラクションが正しく動作していることが確認できます。 次にバックボタンにインタラクションを追加していきます。画面左側、スクリーンタブよりスクリーン2をクリックします。画面右側、インタラクションタブをクリックします。青色の Add インタラクションボタンをクリックし、新規インタラクションを作成します。作成したインタラクションに動作の内容を設定していきます。 はじめにトリガーにボタンイズクリックとを選択します次に c h o o s e ックとソースにプルダウンメニューよりバックボタンを選択します次にアクションにプルダウンメニューより c h a n g e リーンを選択します c h o o s e リーンにスクリーン1を選択しますトランジションにスライドを選択します 最後にトランジションディレクションにウエストを選択します。評価ボードを使用してここまで作成したインタラクションの動作を確認します。評価ボードには F746 ディスカバリーを使用します。評価ボードを PC に USB ケーブルで接続してください。その後、TouchDFX デザイナーの右上にある ランターゲットボタンをクリックします。評価ボードに TouchFX が生成したプログラムが転送されます。では実際に評価ボードを使用して確認してみましょう。TouchFX デザイナーのランターゲットボタンをクリックしてプログラムをボードに書き込みます。TouchFX デザイナーでプログラムをビルドするのに多少時間がかかります。 ボードの LED が点滅するのが確認できますビルドが終了しバイナリーデータをボードに書き込んでいますデータの転送が終わりプログラムが起動しました評価ボード上で作成したインタラクションが正しく動作することが確認できました 続きまして、ラボ3の内容に移ります。ラボ3では、インタラクションの内容を C++ コードで実装する方法を学習していきます。具体的には、t o u c GFX デザイナーを使用して、作成した GUI コンテンツのソースコードをジェネレートします。その後、ジェネレートしたソースコードを編集して、ウィジェットのインタラクションを実装します。なお、 本ラボで使用するソーーースコードは、事前配布したデータの中に含まれまますので、ご参照ください。ま、ずスクリーン2の電源ボタンのインタラクションを C++ コードで実装していきます。インタラクションの内容は以下のとおりです。パワーボタンを押すたびにスクリーン2の電球のグラフィックがオン・オフに切り替わります。同時にディスカバリーキットに実装されている LED が オンオフしますここで TouchGFX のソフトウェア構造について説明いたします。TouchGFX デザイナーはシステム全体とやり取りするため、モデルビュープレゼンター m v p と呼ばれるソフトウェア構造を提供します。MVP は主に3つのクラスで構成されます。各クラスはそれぞれの役割があります。モデルクラスは 実機とのインターフェースを担当いたしますビュークラスは GUI 画面の表示を担当しますプレゼンタークラスは GUI 画面のロジックを担当します TouchDFX は GUI とシステム間のやり取りをする枠組みを提供しますユーザーは各 MVP クラスの詳細実装を行い GUI を完成させます それではこの MVP ソフトウェア構造を利用してどのようにボタンのインタラクションを実装するかを見ていきましょう MVP ソフトウェア構造を用いて電源ボタンのインタラクションを実装するアルゴリズムについて説明しますプレゼンタークラスはビュークラスあるいはモデルクラスからのイベントを受け取るとイベントの内容に基づいて GUI 画面を更新する指示をビュークラスに出したりあるいはシステムとのやり取りを行う指示をモデルクラスに出します本実習では以下のように実装します電源ボタンが押されるとビュークラスは電源ボタンが押されたというイベントをプレゼンタークラスに通知しますプレゼンタークラスがビュークラスから受け取った通知に基づいて GUI 上の電球のオン・オフを切り替える指示を View クラスに出します。View クラスが GUI 上の電球をオン・オフにする制御を行います。実装方針をまとめます。View クラスにて電源ボタンを押すイベントを作成します。ラボ2ですでに作成したバックボタンを押すとスクリーンを移動するインタラクションと同じように電源ボタンを押すと プレゼンタークラスの関数を実行するインタラクションを作成しますプレゼンタークラスにて電源ボタンが押されたときに GUI 上の電球をオンオフする指示を View クラスに出す関数を作成しますこの関数は ① で電源ボタンが押されるとコールされます ビュークラスにて GUI 上の電球をオン・オフにするための関数を作成します。では、ビュークラスにて電源ボタンを押すイベントを作成します。スクリーン2のパワーボタンにインタラクションを追加していきます。画面左側、スクリーンタブにおいてスクリーン2をクリックし、スクリーン2を選択します。次に、画面右側、インタラクションタブをクリックします。 青い Add Interaction ボタンをクリックし、新規インタラクションを作成します。インタラクションの内容を設定していきます。まず、トリガーとして、ボタン IsClicked を選択します。次に、ChooseClickedSource にて、Power ボタンを選択します。アクションに Call New Virtual Function を選択します。これにより、ボタンを押したときのインタラクションとして、 バーチャルファンクションをコールするという設定がなされましたファンクションネームに Power ボタンプレストを入力しますインタラクションの設定が終わりましたら最後にジェネレートコードをクリックしコードを生成します画面左下でジェネレートコード段のメッセージが出ることを確認してください 電源ボタンを押した際にコールされる View クラスの関数、PowerBotanPressed 関数を C++ で実装していきます。まず STM3 に Cube IDE を起動します。プロジェクターホルダー内の STM3 に Cube IDE ホルダー以下にあるトプロジェクトファイルをダブルクリックし、STM3 に Cube IDE を起動します。STM3 に Cube IDE で プロジェクトをビルドしてエラーがないことを確認してください画面左側のファイルツリーより Screen2View.cpp ファイルを開きますファイル先頭にあるインクルード記述の行で右クリックしプルダウンメニューからオープンデクラレーションを選択してヘッダーファイル Screen2View.hpp ファイルを開きます ヘッダーファイルの protected テテ宣言エリアに p o w e r b u t o n p r e s s e d 関数のプロトタイプ宣言を追加します。その後 ScreenToView.cpp ファイルを編集するために戻ります。ScreenToView.cpp に p o w e r b u t o n p r e s s e d 関数の内容を記述していきます。この関数の内容は ScreenToPresenter ク, クラスのトグルライト関数を実行するという内容です。 記述内容は事前に配布したデータのラボさんホルダー内に同名のソースコードがありますのでそこからコピーすることができます次にパワーボタンプレスト関数内でコールされるプレゼンタークラスのトグルライト関数の内容を作成しますファイルツリーよりスクリーン p r ープレゼンター .cpp ファイルを開きます インクルード分の上で右クリックし、プルダウンメニューよりヘッダーファイルを開きます。ヘッダーファイル内のパブリック宣言エリアにトグルライト関数のプロトタイプ宣言を追加します。プライベート宣言エリアに変数ライトステートの宣言を追加します。スクリーン r e プレゼンター .cpp に戻ります。 スクリーンツープレゼンター .cpp ファイルの編集をしていきます。まず、アクティブ関数の内容を追加します。次に、トグルライト関数の内容を実装します。この関数では、ライトステート変数の値に応じて、スクリーンツービュークラスのスイッチバルブオンおよびスイッチバルブオフ関数を実行します。なお、記述内容の詳細は、 事前配布データ内のソースコードにて参照ください。View クラスに GUI 上の電球をオン・オフにするための関数、スイッチバルブオン・スイッチバルブオフ関数を実装していきます。Screen2ViewHPP のパブリック宣言エディアに関数のプロトタイプ宣言を追加します。Screen2View.cpp ファイルを編集していきます。 インクルード文をファイルの先頭に追加しますスイッチバルブオンおよびスイッチバルブオフ関数の内容を記述していきますこれらの関数はバルブのイメージビジットに引数で指定されたそれぞれオンおよびオフのビットマップイメージを表示しますビットマップ関数の引数ビットマップアンダースコア ID は タッチ GFX デザイナーに取り込んだイメージデータを表しており bitmapdatabase.hpp ファイルで参照可能ですタッチ GFX デザイナーのシミュレーション機能を使用しここまで実装したインタラクションの動作確認を行います STM さんに CubeID を使用してビルドを行いエラーがないことを確認します キューブ IDE のツールバーでプロジェクトビルドオールと選択します。その後、TouchFX のシミュレーション機能を実行します。電源ボタンをオン・オフすると電球の色が変わることを確認できましたでしょうか引き続き、電源ボタンを押すと 評価ボード上の LED1 ををオオン・オフにすする動作を実装していきます電源ボタンを押されると、View クラスは電源ボタンを押されたというイベントを Presenter クラスに通知します。Presenter クラスは View クラスから受け取った通知に基づいて電源ボタンを押されたと判断し、評価ボード上の LED1 をオン・オフに切り替える指示を Model クラスに出します。指示を受け取ると、Model クラスが 実際に評価ボード上の LED1 をオンオフに切り替える制御を行います実装方針をまとめます ①View クラスにて電源ボタンを押すイベントを作成しますこのイベントは実はすでに TouchFX デザイナーを用いてインタラクション2として作成されています丸2、プレゼンタークラスにて電源ボタンを押されたという通知を受けて LED1 をオンオフに切り替える指示を モデルクラスに出すす関数を作成しま3、モデルクラスにて LED1 オンオフに切り替えるための関数を作成します。タッチ u x デザイナーで作成したインタラクションはどのように生成されるコードに反映されるのでしょうか。ここに示すように ScreenViewBase.cpp ファイルにスクリーンごとにインタラクションの内容は記述されます。ViewBase ーークラスには タッチデ f フェクスデザイナ r によって作られた GUI コンテンツのコードが生成されます。しかし、このファイルの属性はリードオンリーなので、生成されたコードをユーザーが直接編集して GUI をカスタマイズすることはできません。では、どのように GUI をカスタマイズするのでしょうか。実際には v ュ e クラスにコードを記述することでカスタマイズが可能になります。v ュ e クラスは v ュ e ベースクラスを継承しているため、 タッチデフェクスデザイナーで作成した GUI をもとに、ユーザーが独自にカスタマイズをすることが可能になります。model.cpp ファイルを開きます。ファイルの先頭にある include 行の上で右クリックし、プルダウンメニューからオープンデクラレーションを選択し、model.hpp ファイルを開きます。ヘッダーファイルのパブリック宣言エリアに2つの関数、 ターンオン LED 関数およびターンオフ LED 関数のプロトタイプ宣言を追加します。追加したら model.cpp ファイルの編集に戻ります。ここに記載している include 文を model.cpp のファイル先頭の include 宣言エリアに追加します。ここでシャープ i f n d e f シミュレーターをコードに追加する理由について説明します。 タッチ DFX デザイナーはシミュレーション機能があります。シミュレーションでは実機を操作できません。model.cpp に実装したソースコードは実機を操作するためのソースコードです。したがって、シミュレーションの際、こちらのソースコードを実行しないように、sharp.ifndef シ, シミュレーター記述を追加します。引き続き、 ターンオン LED 関数およびターンオフ LED 関数の内容を記述していきますスクリーンツープレゼンター .cpp の編集をしますトグルライト関数にターンオフ LED 関数およびターンオフ LED 関数をコールする機能を追加します最後に MCU の GPIO ピンの設定を行います メイン .c ファイルを開き、メイン .c 内の mx-gpio-init 関数に評価ボードの LED1 につながる gpio-pin1 をアウトプットモードに設定するコードを追加します。これでコードの編集は終了です。STM さんに Cube IDE でビルドを行います。ビルド後、エラーがないことを確認してください。 その後、STM3 に CubeProgrammer を用いて生成したバイナリーファイルを評価ボードにダウンロードし、動作を確認してください。STM3 に CubeProgrammer の使用方法について説明します。本実習では、生成したコードを評価ボードにダウンロードするのに、STM3 に CubeProgrammer を使用します。このツールの使用方法について簡単に説明します。 ままずプログラムを起動します次に外部メモリーにコードを書き込むのに使用するエキスターナルローダーを設定します画面左側のツールメニューよりエキスターナルローダーを選択しますその後メインウィンドウで使用するエキスターナルローダーを選択しますツールメニューのコネクテッドを選択し PC と評価ボードを接続します 次にダウンロードするバイナリーファイルを設定します。ツールメニューのイレーシングプログラミングを選択します。ファイルパスのブラウズボタンをクリックし、ダウンロードするバイナリーファイルを設定します。run after programming オプションが選択されていることを確認してください。ダウンロードするファイルが指定できましたら、その後ダウンロードを開始します。start programming ボタンをクリックし、 ダウンロードを開始しますダウンロード終了後、ログでエラーがないことを確認してください。では実際に評価ボードに作成したコードをダウンロードします。まずはエキスターナルローダーを設定します。画面左側のツールメニューよりエキスターナルローダーを選択します。メイン画面にて使用するボードのエキスターナルローダーを選択してください。 次に画面右上ツールメニューのコネクテッドボタンをクリックし PC と評価ボードを接続します。ボードとの接続状況は画面右上の表示で確認できます。次にコードをダウンロードしていきます。ツールメニューの e レ a s i n g p r o g r a m m i n g を選択します。ファイルバスのブラウズボタンをクリックしダウンロードするバイナリーファイルを指定します。Run After Programming オプションを選択した後 スタートプログラミングボタンをクリックしダウンロードを開始しますダウンロードが終了しましたら ログ表示画面でエラーがないことを確認します。評価ボードで動作を確認します。ディスプレイ上の電源ボタンをタッチすると電球のグラフィックの色が変わることが確認できます。また評価ボードに実装されている LED が点滅することが確認できます。 本実習のまとめです。タッチ FX デザイナーを使用することで STM3 にマイコン上で簡単に GUI 設計ができます。本実習ではウィジェットの操作、インタラクションの追加、および設計された GUI 動作を確認する方法について学習しました。タッチ FX デザイナーは無償ツールです。STM3 にマイコンを使用した GUI 設計にぜひご活用ください。 最後に TouchFX の参考資料をご紹介します。ぜひご活用ください。以上をもちまして、STM32 マイコン体験実習、グラフィック描画編のハンズオンを終了いたします。ご清聴ありがとうございました。